皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年6月2日、赤のラクリマが30個溜まりましたが、これは本当にどの効果をつければいいのでしょうか。焦る必要はないアクセサリーなので、さらに結論を先送りにして、1日1個の日課を続けます。さて、ツイッターで面白い話題が流れてきていたので、動画の形にしてまとめておこうと思います。 ちなみに、学園の部の設備利用券は999枚でカンストし、これ以上はもらえません。まずは木工職人からです。木工の場合、どれか1箇所を必要以上に削りすぎてしまうと木材が折れてしまい、そこで強制終了となります。結構力を込めて削らないと折れるところまではいかないので、普通にやっていたら多分遭遇しない場面です。次は家事系職人全般のネタです。 温度が冷え切って0度になってしまうと、そこで強制終了となります。これはやらかしてしまった人も多いのではないでしょうか。そしてもう一つ、これも木工職人と同じで、どれか一箇所を必要以上に叩きすぎると、地金がボロボロになって強制終了となります。ちなみに裁縫職人では、そういうのはなさそうな感じでした。壺とランプレンキン職人でもそういうのはないと思います。 調理職人に関しては、学園でやれないので調査できていませんが、材料を必要以上に焦がし続けると何かありそうな気がしますが、何もない気もします。以上、普通にやっていたらほぼ遭遇しない小ネタ特集でした。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。